ちょっすねあのスネ毛の処理が間に合わなかったみたいですけどね、あの風見鳥の公式マスコット、えー、アマンダでございますのでね、どうぞよろしくお願いします。風見鳥アマンダで検索いただくと、何らかの、えー、YouTube 出てくると思います。<笑>さあ、それではね、皆様盛り上がってまいりたいと思います。では、参りますシャサンバ。どうぞよろしくお願いいたします。 シュタシュタシュタシャタシ 簡単なフリですでだけで、この運動だけでもやってみてください。 SPEEP! <laughs> ありがとうございました。じゃあね、皆さんでご挨拶いたします。ありがとうございました。